今回はお腹周りが気になる人におすすめなプランクの応用編を紹介していきます。今回のプランクはちょっと膝曲げるだけでお腹にすごい効きやすくなるんです。簡単な解説をして後に一緒に頑張ってみましょう。 はい、皆さん、こんにちは。タートルです。今回ですね、プランクの応用編として、腹筋は腰が痛い。首が痛くなる。プランク、膝ついたら簡単だけど、膝が痛い。そういった方におすすめな、膝曲げたプランクを紹介していきます。なぜ今回のプランクがいいのかというのは、動作を見ながら解説を聞いてください。今回、たったの30秒でお腹にしっかり効かすことができます。なおかつ、腰が痛くなりにくい。腹筋に効きやすいというメリットがありますので、ぜひチャレンジしてコメントください。それでは紹介します。はい、まずスマートフォン、 この前に置きましょうでプランクいろいろあるんですけども効かすポイントとしては肩の下よりも肘を少し前体重を前に持ってかずに後ろに持っていく腰が反れずに腰を丸めるこの3つが腹筋に効かすポイントになりますこれが簡単に今回意識できますんで真似して30秒頑張ってみましょうそして膝をつくプランクあるんですけど膝痛いよって方ももちろんいます なので今回は膝つけずにやっていきます通常のプランクというとこういった体勢でキープすると思うんですがお腹に効きにくい人の多くは重心が前に行きすぎてます重心が後ろ肩の下よりも肘が少し前そうすることでお腹に効くので今回は膝ちょっと曲げます肘を少し前に出して体を持ち上げて膝をちょっと曲げることで 自然と腰が丸くなります。腰が丸くなるとお腹に効きやすいので、膝を少し曲げたらお尻が少し上がるので、その分体を少し下げます。で、体を少し後ろに持っていきます。こういう感じです。膝曲げる分お尻が上がるので、重心を下げる。これ30秒キープしてみましょう。少し膝を曲げる意識だけでお腹が締まりやすいので、 特に腰を丸めるっていう意識はなくても OK。膝を曲げたら体を下げるだけです。そして肘が少し前。肩の下、肘を伸ばす。その間ぐらいです。この位置で手をついて、体を持ち上げて、膝をちょっと曲げて、体を下げる。キープ。息は止めない方がいいです。呼吸はできるだけ長く吐きます。 7秒から10秒ぐらい息を吐いてすぐ吸ってまた吐き続けるっていうことを繰り返して30秒キープですそれではやってみましょうまずはスタンバイ肘少し前体を浮かせる膝ちょっと曲げたら腰が丸くなる体を下げる膝はあんまり曲げず伸ばすことよりもちょっと曲げるぐらい行きましょうスタートちょっと膝曲げて息長く吐いて頑張って 体は上がらないように低め低めでキープちょっと膝曲げてあーきついよあと少しよふふ頑張ってちょっと膝曲げて頑張ってあーあーあーあーあああああやばいやばいやばいああじゃああああああああああああうわ いやー、お疲れ様でしたたった30秒。これくらいが続けやすくていいですよね。普通通り、体をまっすぐしたプランク、飽きてたって方は、今回のプランク、やってみてください。もちろん、いろんなプランクを乗せてます。自分に合ったプランクをやってみてください。例えば、ウエストを引き締めたいなら足を振る。お腹に効きにくいなら膝を曲げる。肘を前に出す。いろんな方法がありますんで、このプランクめっちゃ効いたよっていうやつをね、まあ何回か続けてみてもらって、体の変化を見ながら、メニューチェンジとか、やってみてもらえたらと思います。 今回たった30秒でめっちゃ効いたよとかねあんまり効かんかったよとかね肘だるかったわとか膝曲げにくいよとかなんかいろいろあったらね是非コメント待ってますやってみてください各種 SNS もやってますんでよかったら説明欄から見てもらってフォローの方もしておいてください今回もご視聴ありがとうございました